リトルボディエンジェルスの皆さんですお願いしますはい、リトルボディエンジェルスです地元小田原銭湯マドニエで毎週水曜日にチアとヨロビックのレッスンを行っています今日初めての子ばかりです皆さん温かい声援でよろしくお願いしますでは元気を快速で 15人ほど欠席でね。いつ